ああ、してます。お, ーおーい、ああ、それ、触ってくるよ。びっくりするよ、それ。ほら。はい、おーい。お母さんと一緒にお写真撮ろうよ。おーい。本当。 き、はい、は, いはい。 もう回収いです聞い て, だけ聞い て, いてよ、ね、っちんていいかいちいさそうえあきこっちみだちビだ シーナ、どうぞ、どうぞすごい、アクロバットなしシーナちゃん上向きすぎ、顎しか映らなくなるそれしたら。<笑>噛み合わへん親子やな<笑> い, ろいろいろ可愛い、こっちこっち、こっちよ、えー、こっちこっちシーナちゃん、レ、えーえー、レ、えー、レ、えー、レ、えー、レ、えー、えーえー、<笑>全然顔可愛くない<笑><笑> んすごい 出る、クリスマス出る。お、のる。お母さん。お母さん、このままお母さん、そのまま。ままはいよいよ。いいよ。<笑>ちょっと。 やばい スタッフスビーキャッチしたら<笑>変なとこ飛んできそ う, お う, おうすごい、そんなとこ行くの？な頑張れ滑り台登るよお。頑張 れ, 滑 れ, いよお頑張れ<笑>激しいな チェンスをめっちゃ上がったあ出たわっかやよウー激しいな 食べる。はい。私まだお魚食べへん。ほら、お魚。<笑>なんか、ちゃんとうえる。<笑>うん、はい。あいいな。あいいな。は<笑>い。お魚。やめて、鼻息とけんの。<笑> ごごめんごめんん<笑>いかかかみみした鼻息 が, 鼻息が<笑>姿が見えへん何そんの お<笑>い。いいや<笑>さあ帰ろうか。もう帰るっよ写真撮りたかったのに。人対して撮れてない気がするわ。わんたらブレブレなブレブレじゃねどっちかがぶれてんやろないい、ね。はい。じゃあおしまい。きいちゃんもありがとう。いいねいいねいいね